「素直な心で愛にサンキュー愛にパンに てきすぎて お, おどかしちゃった起きたよて サ, サプライズサプライズサプライズしりくんだ人の笑顔が見たくて人の笑顔をしたくて日本 人, 日本人お米フランス人パン。 僕たちのの就職は人の笑顔<笑>ってことで AIJAPANEYO 函館にいますええーっ、えー<笑> ちょっといけそういけるいけるよえー、おあセルフやんえー、あ本日は大イ大大イベンントアジャパ函館から青森に入ります、うんうん、今日は函館のあの子を脅かしに行ってみた<笑> このマクドで編集しとってんけど同じマクドで見てくれた方の娘さんがめちゃくちゃすいてくれて、うん、ずっと見てくれてると、うん、素直な心で歌ってくれたりとか あ, あの動画ねそういろんな動画とか写真とかママが送ってくれるんですけどありがとうねカンちゃん <笑>ありがとねかんちゃんありがとねかんちゃ ん,、ね、ん, ちゃん<笑>もういっそ函館まだ通るし会いに行っちゃおうかなということで<笑>名前がかんちゃんって言うんんけど、うん、感じるフィールの感じる、うん、の缶でかんちゃんへえその感じなんや、はい、かわいい、うん かわ い, いカンちゃん女の子でカン、うん、ちゃん今日保育園行って公園でおるねんけどその公園に俺たちが急に現れるほうほう画面の中にでいつも見ている俺たちが現れたらどんな反応する<笑><笑>あのご飯が切れたた時みたいな<笑><笑><笑> ーっれゃなるほかな結構16歳ぐらいだとどうする急に え, え成長するの成長ショック強すぎて成長してまうみたい俺はほんまに跳ねるんちゃうかな結構高いほんまの意味でホンの意味で一瞬浮くかなって思う跳ねて<笑>跳ねさせたいな、うん、せめて跳ねさせたい、うん、びっくりするやんなあちっちゃんどうさせたいとかある気もええー、もっと好きになってほしい うん、素直素直なんか恥ずかしいや俺らなんかそんなずもなく<笑>いつも通りだけどまあそんな感じで今から向かいますはいシンプルな、うん、ほんまに人間観察モニタリングみたいな感じの、うんうんまあ、驚かせるんとかめっちゃ好きなんですよねえもう寝がそういうの好きやからなそう見てくれてる人ってなるともうねえ楽しみやなということでえー、サングラス2人が変装したいねわからないでしょうあれです 全然怪しくないバレるはずがない分かんないですよねそんな目立ってもないと思いうし、ん、とりあえず黄色いシートを敷いて待ってくれてるらしいからちょっと確認しに行こうまず、はいはい、公園駐車場内に入りました矢野君ちょっと怪しすぎるかも一番怪しくじゃあ行って。 あ<笑>やしあやしあやし今日おどん不死んやね<笑>一回ドローンで見に行く<笑>一回ドローンで見に行くんだよドローンで挨拶しに行くわ<笑>ドローン持ってくる<笑>ありちゃうちょっと面白そうですちょっと面白そう<笑>ちょっとドローン取りに行きますドローンちょっと飛ばして<笑>ドローンで先に近づいて一旦ドローンでカンちゃんの反応を伺うという作戦に移行しますしこういう時のドローンでしょ<笑>景色だけ盗撮盗撮よ 盗, 聴盗撮っていうだけで気候調的に悪れなるからるのそれ僕らも今どこにいるかを正直分かってないので、うん、ドローンで見に行くっていうのはエンタメ的にも面白いし普通に物理的にもやりやすくなるので素敵な使い方かなと思います、うん、今まで風景若と撮ったからな<笑>たまにはこういうねドローンでのこういう撮影は探定じゃないけどさ良い子は真似しないで結構すんなり盗撮って言葉けで撮ったいいあんなすっと出るかないい 初めて使ったんで、うん、いやかまず逃げたかなって<笑>初めて使った人はかむね<笑>こちらですねこっちから入っていくみたいですとりあえず目視でポテトを頬張ってる親子をまずは確認して、うんうんはい、そこに見えるところからドローン飛ばすとドローした完璧な作戦です完璧あ、ね、ご覧いただけますでしょうかあそこでほら、旗の裏ほら、あれあのジャガバターの横のところあれ走ってるあの子あの子、あの子カンちゃんなんですよね あそこにしよう。一人ずつ行こう一人ずつ。今行ける今行ける今行ける。あっち走ってたあっち走ってた。<笑><笑>この車さえあれば。おっしゃ。ここからやったら飛ばせないわ。あの子ですね。捕らえました。ということで、えー、まずヤンさんが、えー、ドローンであの子に近づいていきます。 ててるいいいいでですすすすももううーここから見たギャルャめっっっっちゃ可愛いです最高まままままません出るのののさあ行きしししししたたたたたたととが ご, いすっごい素敵で違トららね黄色いシーンと黄いこの角度気になるわ。 ヤンクヤ集中してヤんか集中し て, やんか集中してごめんごめんごめんごめ ん, ごめんめちょいい角度な俺も知ってるけど集中してちょとりあえず実況お願いします皆さんはいえっ、ー、とただいまですねこちらの木の下の方に黄色いビニールシートが隠れているということで<笑>あ捕らえました捕らえましたこれですね捕らえました気づかしたらいいですか気づきず 気, 気づいてくれたら嬉しいねうんじゃあこれちょっと近づきますね近づいちゃってください大丈夫俺できないえなんか言ってる感じずっとブーって、うん、ブンって言ってるよ。 何だろうう上にに飛飛んんんんででるるなななドドドロロローーーンンンししたたた見見見見つつつけけけこええいいよよかは完全に見つけてます、ね、そちらバレてますええねんそこは。<笑><笑><笑> ししししっかりああ、の、のこちらの方ででささせままます、すごく怪しいです怪しいそのす行ききごいいいうよ、みんなはい。はい 素直な心で I need t h a n アイジャパンユーカンちゃんスタコですヤンくんですパッチですアジャバことアイジャパンユーで す, ーですこんにちはこんにちはキモキモキモ座ってるな<笑>初てはじめましてカンちゃんはじめましてかんちゃんはじめまして びっくりしたねほどかしちゃう<笑>ほかちゃったやばいあんちゃん会いたかった会いに来ちゃったあっちゃん見てあっちゃんあちゃんてってね、えー、ッキリでしたー初めましてまいさん初めまし て, ましてまありがとうございますあ<笑>ちゃんびっくりしちゃったそうりゃそう ね, そ, そ, うね そ, そうよな<笑>ほんまにかんちゃんに会いたくて来ちゃった こんにちは。こんにちは。いつも見てくれてありがとう。うん、<笑>うみんなお腹すいたんだ、ね。換気食食べてきたけどさ、みんなお腹すいて。じゃみんなにどうぞっとっとして、お風呂はやった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。<笑><笑><笑> イェーイうう。すみません。<笑>ーわ、ありがとう。ラッピー。ラッピー。うわー、イェーイ。ーありがと う, う, う。中に入っていい。<笑>ありがとう。やったお邪魔しようじゃ。イェーイ。かんちゃん、この髪型、誰にしてもらったの?。ママかわいいね。かわいい、それ、俺もやるじゃん。も<笑>う、いっぱいとって、いっぱいとって。 ああいいイエーイ <笑>慣れてきたね。ういい、うん、あ開花。<笑>もう大丈夫さ。あれ？あなんかちょっと欲しそうな顔してるかも。いいの？やった。おおな。あ, あ, あ泥棒いた。 今。取ろうとしたこの人。してな い, もんんてないもん。今, 今いもんこの人取ろうとした。いや。自分はしてません。<笑>めっちゃ近づいてきたよ。<笑><笑>かん、誰かいなくない。ね、あれ。あれ。もう一人の。あれ誰がいない。いないでしょう、今。あっち、あっち、どこ行ーーどこ行った。カメラ。カメラ取りに行くって。ああ。戻ってくるかな。ね。隠れとく。隠れとく。隠れとく。脅かす。 どこから来るだろうあっちに、ね、車あるる見える、あそこから来る。あ<笑> 大成功や、かんちゃんドッキリ大成功やられちゃったなぁかんちゃんにこれあげようと思って大事にしてねイエーイイエー イ, イ, エーイ大成功です<笑>ありがとうイエー イ, イ, エーイ<笑>どういたしましてほっこりドッキリ大成功イエーイ。ーかんちゃん、<笑>俺たち友達うん、うん、やったじゃあ友達の あれする。あ、指切り。はい。指切りげんまん。嘘ついたらハリセンボン。指切った。<笑><笑>なんだそれ<笑>。かんちゃん遊んでくれてありがとう。ありがとう。また今度会ってくれる。うん、やった。じゃあ今度はサプライズなしで。気をつけて行っていきます。 ということでどうでしたでしょうか。<笑> の, のリアクションどうか。<笑>基本的にやっぱ子供はびっくりするんかなって。いやーまあびっくりやろうね、それ、うん。その画面の人が出てくるっていうその現象にもびっくりやし。うん、リアルでよかった、うん。うん。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価とコメント、はいつでもお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではありがとうございました。した<笑>みんな大好き、I love you。 どういうことなのね。チ<音楽><音楽>ャンネル登録お願いします。